あさあ始まりまりしたショウリョウチャンネルでですリョウです今日は今日はんタコライスイ ちょっと初めて作るからどんな感じになるかわかんないけどねタコライスのミート、うん、ミートソースから、ねうん、作ってみようかなって思ってます久々に一緒にご飯作るので楽しみですちょっとお腹もうすいちゃったので早速、ね、早速作っていこうはい行きましょうレッツゴーはいでは材料を紹介します、えー、豚ひき肉玉ねぎトマトケチャップピザ用ソースアボカドミニトマト レタスミックスチーズレモンジューストルティーヤチップスですはいそれでは最初にえー、ミートソースから作っていきたいと思いまーす玉ねぎ皮むきます、えー、皮むいたらみじん切りにしていきまーす こんな感じですはいそしたらみじん切りにした玉ねぎを炒めていきたいと思います、はいえー、鍋にサラダ油をひいてでひにかけますーそしたらこの中に玉ねぎ入れていきます そしたら、豚のひき肉も入れちゃいまーすまたそしたら玉ねぎと豚ひき肉にある程度火が通るまで炒めていきますピザ用ソースはい トマト、ケチャップお醤油はいで、また炒めていきます。ーす、うん、あ、もう簡単じゃんうん、今のままにそうそうで、味を整えるのに塩、コショウします ちょっと味見してみる？うん。うん。おいしい。僕のはあ食いよ。あい。う, ん、うあおいしい。もうちょっと味濃くてもいいかな。<笑>ね。<笑>そしたら。 これでミートソースの完成でーすおー。めっちゃ簡単。うん、はいじゃあ野菜を切っていこうと思います。まずトマトトマトをトマトえっ、ー、と四等分に切していきます。はい、いいよできました。はーい。 はアボカド、サイコロ状に切っていこうと思います。は い,、はい、お願いします。はい。三位。三、うん、位。はい、できました。ちょっと大きめに今回作りました。はーい。 ちょっと酸化防止にレモンを入れようと思います。はい。次レタスを切ります。はい。そうそうそうそうそう。一センチ幅くらい。一センチ幅。 キャベツも1センチ幅ほどで。レタスねー。レタス。レタスね、うん。うん。はい、切りました。はい、そしたら野菜もカットできたので、盛り付けていきまーす。イエーイ。はい、そしたら盛り付けていきまーす。はい、ご飯。こんかきたてご飯。重い。うん。しょうちゃんの大盛りにしてみた。これに。かけます。美味しそう。お。いいね。 美味しそうちょっとたっぷりめにかけようぜうんたくに、うん、よしこんな感じかな、うんうんうん、そしたらレタスを、うん、周りに、うん、なんかおいしそう、うん、彩りがめっちゃいい はいはいそしたらトマトトマトねうんうんいいねきれ い, きれいおいしそうだねね、うん、おしゃれじゃないおしゃれ<笑>カフェ飯って感じね、うん、アボカドアボカドもおいしそう、うん、すごいなんかお店で見たことあるような感じだ ね, ね でチミックスチーズこれねあったかいねこのねミートソースの上に乗っけたほうがいいんだよね溶けるからね美味しそう美味しそう美味しそうこんな感じか な, いいじゃない最後に、はい、トルティーヤチップを。 上から散らせば。おいしそうだね。もうちょっと、もうちょっと乗んでよか。こんな感じかなー。はい。はい。はーい完成ー。イェーイ。おいしそう。食べようー。食べよう。はい、というわけで、完成しまし た, ーしましたー。イェーイ。おいしそうー。で、二、えー、人で見せる意味ある、これ、えー<笑>食はい。食べよう。食べよう。 はいそれではいただきまー す, きまーす食べてみて先で、ね、いい感じでチーズも溶けてきたいただきますどうおいしいおいしいいただきますおいうん、おいしいあ結構本格的な あ、本ね。タコミートソースになってる。うん。うん、なんか今回タコライスを作ろうってなって、うん、ちょっといろいろ作り方を調べてたんですけど、うん、なんかピザソースでめっちゃ簡単にできるって書いてあって、それ真似してみたらめちゃくちゃ、本、う、当、ん、簡単だったよね。本、う、当、ん、簡単だった。美味しい。ぜひ是非真似してみてください。ね。あ、そうだそうだ。乾杯。乾杯。今日発見した氷結のスイカ味。スイカ味。 うかあおはい。はい というわけでです、ねでねうん久しぶりじゃないね、はい、最近は俺のさ料理動画がはるくてさ<笑>そうだ、ね、俺は作ってるけど一緒に作るってなかったも ん,、ね、ん, かんだね、うん、たまにやってこううんじゃあはいというわけで、はい、今回はここまでにしたいと思いま す,、うんうん、います気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッターもお願いしま す, しますではま た, またー